いはい、皆さんいかがでしたでしょうかご声援ありがとうございます毎年8月3日から4日が行うお祭り伝統のお祭りです本番は夜でございます夜、この提灯の中にロウソクの明かりが灯ります 今秋田の田のメドラを彩る田舎の帰り、優勝経験の楽し力と技が織り成す華麗メ演技です。 年長期にあたり続きの連が、これからも解決に次の世代に受け継がれていくことでしょう秋田竿燈祭りの皆様でした今一度大きな拍手をお送りくださいありがとうございましたありがとうございました